黒田節というのがあるんですがこちらの方のよさこいバージョンそれを演武させていただきますよろしくお願いいたしますそれでは参ります黒田節かまえ